皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月21日、第20回バトルグランプリ、個人戦が終了しましたね。皆さんの戦果はいかがでしたでしょうか。私は、今回はもう少し上を目指すとか言っておきながら、結局、C ランク止まりで終了でした。なんだか他のコンテンツが忙しくて、全然コロシアムに行けませんでしたね。 ただ、勝率自体は 45.5% と、私にしては頑張ってましたので、試合数さえこなせれば B プラスくらいまではいけたかもしれませんね。バトルグランプリが終わったので、コロシアムは通常のシーズン開催に戻ります。ただ、大型バージョンアップごとにコロシアムランクがリセットされるので、今見ているランクアップ報酬がもらえるのも12月22日までです。というわけで、早速通常のコロシアムに行ってきました。 2試合やって1勝1敗でした。上出来ですね。その1勝だけでランクが C1 まで上がってしまいました。やはりコロシアムも定期的にやっておいた方が美味しいってことですね。バトルグランプリとは違って S ランクの人たちとも一緒にさせられるのですがむしろ上手い人たちの動きを見られるというのがとても刺激的でした。勉強になります。みんながよく言う上手い人の足を引っ張って申し訳ないという感情が不思議と全く湧いてこないですね。